はいおはようございますラスカルでございます本日の動画は南柏駅来ておりますというのもですね先日動画でもお伺いしているメ屋ヤシンクさん前回はね、えー、デカ盛りの方でいただいたんですけれどもやっぱりねおっきいものだと味がちょっと変わっちゃうとなので本日はデカ盛りではなく、えー、通常サイズでラーメンをいただきに伺いましたよいしょ とということで本日お伺いするお店はこちらでございます麺シンクさんでございます、はい、早速お店に突入したいと思いますということで本日は麺屋シンクさんにお邪魔しましたそれでねこちらのお二人が店主さんと奥様でございます冒頭でもお話ししたように前回はすり鉢でデカ盛りのラーメンを頂 い, いたんですけれども今回は通常サイズのラーメンや限定メニューと計3種類いただいてまいりました まだオープンしてから間もないということもあって正直前回いただいた時よりも格段にうまくなっておりましたのでぜひ本編の方もお楽しみくださいた、えー、ら食券とは、うん、いただくのはラーメンショート混ぜそばと限定のトマティーナと、うん、味玉を3つとはい よっよっよっプリンズ先食検討<笑>はいということで1品目到着しましたよいしょ1品目ねラーメンでございます通常よりも豚とか、えー、燻製味玉 と, とかついているんですけれども初の並サイズラーメンでございますそれではいただきますと思わず うんう ま, っ<笑>いやーうまいなよいしょーひとまずこちら野菜で<笑>うんうんうん うんうわっ豚分厚いなこれ厚みもすーっごいわこれうまそううんやったうん続<笑>いてこちらの麺と、うん うん、うんああうんま、正直ね前回来たのが約1ヶ月経ってるか経ってないかぐらい空いてるんですよね期間が。 でもこの期間でだいぶねスープとかいじってるのかこのね麺とスープの相性が抜群によくなってるうんうまっうわあ これちょっと前回もねいただいてマジでうまかったんですけど燻製の味玉でございますこれがねとろっとろだし香りもすごいいいんですよ黄身がねこんな感じでございます燻製にしてるんで半熟感は残ってるんですけど水分だけ飛んでねジュレみたいなこういうとろっとろの黄身になっております もちろん生卵をいただいておりますんでちょっとこれにつけていこうかなこんな感じでございますああうまそう うんうんうんうん、<タッ>そしたらこちらがね1杯目の最後でございます。 うん。うん、うんうんあ。ありがとうございます。<笑>はい、ありがとうございます。よいしょ。ディズニーのっ、そう。っ、強いよ。っ。うん、うわ、うん、<笑>そう。<笑>ということで、えー、ただいまね、二杯目到着しました。二杯目はこちらのトマティーナでございます。 今ね、もうめちゃめちゃいい、ね、トマトの酸味と豚骨感の香りがね漂ってるうまそうそれでは改めていただきますスープと。 ベースが豚なので動物系のお肉と炒めたようなトマトの香りコクもあるんですけれどもトマトジュースにも似たようなさっぱりとした酸味っていうのかな生っぽいトマトの酸味もしっかり残ってるんでこのスープマジでうまい二郎系とかがねちょっと苦手だなっていう、まあ、女性の方とかでもねこれいいと思う早速2杯目はね麺いっちゃいましょうよいしょ スープだだけで飲んだ時のの酸味っていうのかなそれがだいぶマイルドになって豚の甘みとかね小麦の甘みが感じるんでまたねちょっと単体で飲むのと味合いが全く変わりますね<笑><笑> はね、3倍ともトッピングについてはお店にねお任せしてるんですけどこちらのトマティーナの無料トッピングにはバジルとかも、えー、ありましてバジルとね唐揚げのトッピングこれがスープに浸すとめっちゃめちゃ合うんですよぜひ、ね。このトマティーナ食べる方お試しください ちょっと途中からごめんなさい今日ね、だいぶ春の陽気であったかいんですよもうね、ラーメン食ったら汗止まんなくなってきたんでちょっとタオル巻きます熱いよいしよいし ょ, いしょこっちもうまそうでございます絶対うまいじゃん もしかしかたら個人的にはねラーメンより生卵がこっちの方が合うかもしれない う, うん、うん そしたらこちらもね卵でラストでございます。うん、あありがとうございます、めっちゃ可愛い感じの、うずら可愛い感じの<笑>。<笑><笑>はいということでただいまね三杯目到着しました。三杯目はねまぜそばでございます。 つい最近できた新メニューみたいでして、まあ、これもねデフォルトのレギュラーメニューには昇格してるんですけど3枚目はね、えー、こちらの混ぜそばをいただきますそれではいただきますひとまずこちらの卵黄をあがった<笑> ベースののの醤油の返しのねキリッとした感じこれも残ってるし無料トッピングに鰹節があるんですけどこれを混ぜることによってこの香りがねふわっと飛んでくるんですよ一番ね和風っぽいような味付けにはなってるんですけれどもトッピングのね、まあ、ガリマヨとか何よりねフライドオニオンかなこのねサクサク感がいい食感の変化もあるし味香り食感ともに全部いいうまい そしたらね混ぜそばは生卵。を うん、そしたらねこちらで最後の一口でございますうん はい、ということで、えー、ただいまね、3杯完食したんですけれども、正直、1ヶ月ぐらい前に来た時よりも、ラーメンがね、もうとにかくうまくなってました。もちろんね、前回も美味しかったんですけれども、まあ、ここの店員さんがね、いろいろこだわりが強かったりとか、本当にラーメン愛に溢れる人なんで、来るたびに美味しくなるラーメン屋さんでございます。まだね、オープンしてから数ヶ月ではございますが、有名な老舗にも負けないぐらい、 うまい二郎系ラーメンがいただけますんでぜひ気になった方はねこちらの麺屋シンクさんで美味しいラーメンを食べてみるのもいいんじゃないでしょうかはいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良と思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあね